こんにちはアブです今日はですね、スマホを使って英語を勉強する方法についてまとめていきます、えー、アプリを使って実際に、えー、英語を勉強するっていうのができるんですけども実際どういうふうにやったのかって話をまとめていきます、えー、僕がですね、今から8年前に iPad を使って英語を勉強したんですよその時に使ったアプリを紹介しながら今では2020年の今ではもうスマホで英語の勉強なんて絶対できますよって話を えー、してで、この動画を見てくださる方って、まあ、いやいや、スマホで勉強なんてって思ったりしませんかで僕も思うんですけども、えー、正直、このアプリを使えば、もう一個、たった一つのアプリを使えば、結構、もう本格的にできちゃうので、そのアプリを紹介していきます。で、どんなアプリを使うのかっていうのを、もう実際にこの画面を見せながらお話ししていきます。で、僕が一番おすすめしているのは何か、もうたった一つのアプリなんですけども、これ何かっていうと、グッドリーダーです。 これ、要するにシンプルに言うとテキストを PDF にしてテキストをスマホで勉強するっていうアプリになりますもうね、説明するよりも見せた方が早いと思うんでどんなことかっていうと実際に僕はこういうふうにアプリにテキスト、教科書を全部詰め込んでますこのスマホに50冊近くの英語の勉強のテキストだけを入れてるっていうふうにやってますこうすることによってスマホで勉強できるんですよね これがもうすっごいおすすめでもう今までアプリいろいろ紹介してきたんですけどもこの GoodReader がも う, もう、ね、人生の中で一番長く使ったんじゃないかなって思うぐらい好きなアプリになってますで僕は当時8年前からこの方法を使ってたんですけども当時その当時はもっとアプリって広かったんですよなんかね英語のゲームだとかは結構あったんですけど勉強に使えるかって言われたらなかなか難しいじゃないですかでそうなった時にやっぱり英語はテキスト 本で勉強しないとなと思ってえ全部本を、えー、このアプリにぶち込んで使ってましたこうすることでもう全部本をアプリで読むことができるしプラスでこれ書き込みができるんですよねどういう風うに書き込むかっていうと、えー、例えば僕がよく使ってたこの SLV っていう単語帳があるんですけど単語帳を開いて例えばねこのね o n e s t y がわからんかった時とかにこういう風うにチェックを入れて で、リプテーションあこれは分かってから回るとかいうふうにやるんですよでセーブしてとかもちろんこのアプリを使うともう LINE なんかも簡単に書けちゃうんですよねでパーセントを 25% とかにしてっていうふうに線を引いたりとかっていうのができますこれがむちゃくちゃおすすめなんですよこれが覚えたなと思ったら消すとかっていうことをやってました これでもう単語を覚えてとかで特にやってたのがもう文字を書かないもうひたすら頭に入れ込むっていう勉強をしてましたよくノートを勉強で取ったりしますよねノートをきれいに取ったりだとかっていうのを褒められたり学校でしたりしたと思うんですけども僕も小学生時代にねノートをきれいに取ったことを褒められたがいいことにノートをきれいに取るっていうことだけを必死にやった時期もあったりだとか ノート取るってめちゃくちゃ大事なんですけどもノートを取るだけって勉強じゃなくてノートじゃなくて脳みそに入れないといけないわけじゃないですか勉強って勉強ってあの要するにノートはただのツールであって、えー、要するに教科書の内容を頭にそのまま入れてテストに出る内容をそのまま頭に入れ込めば、えー、勉強になると英語も単語を、えー、ノートに書くことが勉強じゃなくて 単語を頭の中に覚えて会話で使えないといけないと思ってたので、それを重視するためにもう単語帳だとかを作らずに作らずに頭に入れ込むということだけを必死にやってました。これがすごく良くてもう下手に書かないんです。よ。覚えたか覚えてないかをシンプルにチェックしていくっていうことをひたすらやったとっ感じです。 テキスト読んだりだとか50冊ぐらい持ってたんで、えー、こういうふうにテキストをスマホでやって iPad でやって、えー、隙間時間勉強したりだとかこれおすすめなのが通勤時間とか通学時間のちょっとした間の時間だとか電車の乗ってる時とかっていう時にできるとでプラス会社終わりだとか学校終わりにカフェに寄って1時間これで文法の勉強して本を読むっていうのはもうアプリで全然できちゃうんで本を読んでとか 単語を覚えるのであれば、まずは単語帳を、ね、熱いのを持っていく必要ってないじゃないですか。今日、覚えるべき単語を100個、この中に、えー、入れて、覚えればいいだけなんで、そういったところを見ると、えー、スマホで全然できちゃうんで、頭に覚えるために、隙間時間を使って、えー、時間がないっていうのを必死に作って勉強するっていうのもありなのかなという感じです。で特に僕がお勧めしたのは、この SLV だとかっていうような、えー 14000語語覚えれるるよような単語帳だとかあるんですよねこれとか、えー、実際にどんな、あのー、単語帳を使ったりとかテキスト使ってたかっていう話を、えー、僕はブログにまとめています英語上達完全マップを10ヶ月やってみたと9ヶ月やってみたっていう話ですねこれが書いてあるんですけどもどんなことをやったかっていうのを事細かく書いてます1ヶ月目に音読パッケージをやってとかどんどん瞬間演作文やってとか青いあの有名な本がありますよねその本を書かれた方が えー、やってる、あのー、上達マップっていうのがありましてそれを見て必死に勉強したって感じですでどんなテキストをどのタイミングで使ったのかやっぱり「挫折しがちですよね」とか、えー、どういう風にやったのかっていうところをここにアップしてますんでよかったら見てみてくださいでちなみになんですけれども僕が英語を勉強した当時って iPhone じゃなくて iPad を使ってました2012年の確か11月ぐらいに iPad mini がちょうど出たんですよね でこれだと思って iPad mini をわざわざ購入して予約購入して iPad mini に全データをぶち込んで、えー、やってましたテキストをどういうふうにデータ化してるかっていうと自炊という方法を使ってますこれ何かっていうと自分で本を、えー、スキャンする方法です PDF のデータとしてもう写真のような形でもう何枚も写真を重ねて PDF としてデータ保存するんですよそのデータ保存した写真のデータ本のデータを、えー、取り込むっていう形 なんで PDF の塊に例えばチェック、マークとかライン引いたりっていう風にしてて使ってるような感じです。で、当時 iPad mini ってちょっとね、このぐらいの単行本サイズなんですよ。単行本サイズの iPad mini だったんで、これだったら読めるなと思って。で、テキストを入れて、実際にスキャンして、で、自分で入れて50冊ぐらいを持ってたと。 いう感じですこれがすごくおすすめで何がいいかっていう例えば大学の授業だとかってめっちゃ分厚いね本とか教授から買わされるじゃないですか購入してくださいねっていう風に言われてなんかよくわかんない3000ぐらいの本買わされたりしますよねあれをわざわざ持ってったりだとか何ていうんですかねあの大学生とか高校生とかで言うと社会の資料集とかってあったりしますよね時代の年表とかで英語でいくと文法書ってむちゃくちゃ分厚いじゃないですか 毎日使うわけじゃないけどたまに見たいなと思うことってありますよねそういった時にこの iPad とか iPhone に入れてデータを見ながら勉強するっていうのができるんですごくいいかなっていう感じですで今もっとあのやりやすく勉強したいなよりよく勉強したいなと思っている方は Galaxy を使うのもありです僕は Galaxy を使ってます 英語の勉強するときには Galaxy を使ってます。これなんでかっていうと、この Galaxy の画面を一緒に見せたいと思うんですけども、Galaxy すごいんですよ。で、実際 Android の場合何がいいかっていうと、Android の場合デュアル画面が使えます。2画面で見ながら音も聞けるっていうのができます。これ実際にやってみます。どういう風にできるかっていうと、例えばこういった形で音源がありますと。それをデュアルディスプレイして、音源プラス 自分の本を見れるって感じです、えー、さっきの単語帳の話でいくと単語帳を見ながらこういった形で。っていうふうに音を聞きながらできると。I have enough money to buy the book. I have enough money to buy the book っていうふうに読んだのを自分でシャドウイングしながら。で、I have enough money. っていうふうに、あ、これ分かってるな、知ってるなっていうふうに見て。で、次っていうふうに。次に行って。 アンコ h ヘア t チューファ m ンズ n t テク a スみたいな言われたらおお、oh, なるほど、アンコ e わかんねえなとかはず、ah, なんだとかっていうふうに、えー、見ながら次のページに行ってっていうふうにこの2画面で全部できちゃうのめちゃくちゃおすすめなんですよねこうすることによって何がいいかっていうと、えー、僕は昔 iPad とプラス iPhone 持って、えー、iPhone で音を聞きながら iPad で 本を読んでたんででたすけどこの方法だと2個必要じゃないですかでも最近の Galaxy だとか Android を使うと2画面デュアルディスプレイできるんでこれを持ちながら普通にこのノイキャンとかのイヤホンを使ってノイズキャンセングしてで1台で全部できるっていう感じですネイティブの音を聞きながら本で文字を読みながら実際発音しながらっていうこともできるすごい効率いい勉強ができますでさらにおすすめなんですけどもさらに 僕の場合あの、本をひたすら入れ込んでます。で、どんな本を実際に入れてるかっていう話なんですけども、えー、実際、本はめちゃくちゃ入ってます。例えばこういった形で、どんどん瞬間挨拶本だとか、エネイティブスピーカーの文房本だとか、みるみる音読パッケージだとか、これもうひたすらやったんですよ。こういう風な本を実際に、あのー、スキャンして入れ込んでます。 で、どういうふうに入れてるかっていうと、あの、アンドロイドの場合、おすすめなのはこの、このマイクロ SD に入れることができるんですよ。本のデータをマイクロ SD に入れています。僕がこのアンドロイドで使ってるのは、512ギガの SD を使ってるんですけども、512ギガのデータを入れることができます。もう、大体、まあ、1万冊ぐらいは、まあ、簡単に入るぐらいの容量になってるという感じで。なんで、この裁断した、スキャンした本をここに入れて、 持ち歩けるって感じですなので実際本以外にもいろんなデータ文字データーだとか、えー、文庫本、えー、小説だとか漫画だとかもいっぱい入ってるんで、まあ、1万冊はいかないにしても5000冊以上がこの中に入ってますで本を5000冊ぐらい持ち歩けると思ったらすごく便利ですよねこの g a l a に5000冊持ってるっていうような感覚で、えー、操作できます他にもどんな本を持ってるかっていうとこういった1億人の英文法だとか も持っててこれをひたすらやったっていうのが昔ですねでこの本をどういうふうな順番でやるのかっていうのはこのさっき紹介したブログに載せてるんでよかったら英語勉強したいなとか今年こそちょっとやってみたいなと思う人は、えー、実際にこのブログも見ていただければなと思いますトイックを勉強した時とか間違えてトーフルあの申し込んじゃった時とかトーフルの勉強したんですよあトーフル の, あの問題ってすごくよくてリスニングがね トイックより当時はですよ早かったんですよトイックより早くてちょっと専門的な難しい発音だとか発音でない単語だとかやってくれるんですごく勉強になりましたとかあとは多読ではあのー、本ひたすら読んでたんでハリー・ポッターちょっと難しいですけどハリー・ポッターの本読んだりだとかあとは、ね、簡単だって言われるようなビジネス書だとかもこういった形で英語で読んでっていう風にやってました英語で読むってすごくね難しいイメージなんですけども結構面白かったですよ これストレングスファインダーですね。あのー、ね、才能を開花させようというような、あのストレングスファインダーの、えー、実際の英語版です。これ僕、英語で読みました。これがね、めちゃくちゃ面白いんですよね。こういったことを読みながら、実際にあのアメリカでこのペーパーテストというか、ネットのテストを受けて、えー、自分がどういうふうな、あのー、ね、得意性があるのかっていうのを、えー、発見したりとかしてました。こういうふうに英語の勉強を、このアプリを使って、えー、実際にスキャンした。 テキストデータを見なが勉強するとすごく効率がいいんでおすすめです。今日はスマホを使ってスマホだけで英語を勉強する方法についてまとめていきました。いかがだったでしょうか。スマホアプリを使って英語のテキストを実際に全部やってみるという話だったんですけども、ちょっと再現性はあれかなとは思うんですけども、めちゃくちゃおすすめなんで。これを使えばもうどこでも勉強できます。例えば電車の中とか、会社終わった後とか、通学通勤の後とか、 カフェだとかで本読むこともできますし、隙間時間に例えば1時間、1時間、1時間っていう形の3時間の勉強もできますとで。日本以外でも海外でも英語の勉強もできますし、まあ、もちろん海外で英語を勉強しながら英語を話すっていうこともできるんで、このスマホを使った英語を勉強方法、めちゃくちゃおすすめなんで、よかったらやってみてください。僕のチャンネルではこうしたスマホを使ったもうライフ発行、 どんどんどんどんアップしてます。よかったらチャンネル登録していただいて、また別の動画もすごくね、おすすめのスマホを使ったあらゆる便利、えー、ステップを紹介してます。よかったら見てみてください。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。